お疲れ様です、プロデューサーじゃなかった。お疲れ様です、ご主人様えへへ、<笑>この挨拶どう今ね、メイドさんの練習してるの。次の私のお仕事、メイドさんになって撮影なんでしょうだから予習中みんなと一緒にお勉強したんだ。メイドさんの心は、ご奉仕の心。 ご主人様のためにいっぱい働くんだよ。それにね、推しとやかで奥ゆかしいんだって。頼れるお姉ちゃんとはまた違う感じかな。奥ゆかしさ、難しいかも。だから、お仕事までの間、プロデューサーのこと、ご主人様って呼ぶね。そしたらメイドさんの気持ち、 もっとわかるかもだし。えへへ、ありがとう。それじゃあプロデューサー、えじゃない、ご主人様。撮影の時には、立派なメイドミリアになるからね。ご主人様に喜んでもらえるように、いーっぱいご奉仕頑張るよ。だから、ご主人様は、いーっぱい喜んでね。 ご主人様の笑顔のためにお掃除すーいすい。メイドミリアのモップがけで廊下をピッカピカにするよ。えへへ。屋敷のお掃除はメイドのミリアにお任せ。元気いっぱい働いてご主人様もピカピカの笑顔にするよ。<笑>メイドミリアはただのメイドさんじゃないんだよ。ご主人様を ニコニコさせちゃうのがポイントなんだおしとやかにお仕事するのもメイドさんっぽいかもだけど、やっぱり元気な私がメイドミリアっぽいかなって<笑>だからね、ご主人様が困った時もメイドミリアの出番だよ悩みも心配事も明るくきれいにしちゃうから その後は、ご主人様といっぱい遊んで、美味しいご飯も一緒に食べて、お休みも一緒がいいなメイドさんはいつも、ご主人様と一緒だもんね。だから、私たちもずっと一緒。幸せいっぱい。ニコニコの笑顔です。